の皆さんこんこにちは6時間前突然姿を消したジェスター星はボンバー星の前に現れるとそのままボンバー星に向かって移動を続けています。 っとジェッター戦に戻れたと思ったら、今まさにぶつかる寸前のアーノルドです。みなさん、今の心境を。これ映画の撮影。おばさん見てる。だー<笑>俺この間テレビで見たよ。昨日便利玩具だよね、これ。あ、見た見た。そこで撮影やってたよな。あの、本当に起きてるんですけど。友達に電話しないと、これなんじゃああ。あ、あ、そうだよな。<笑>カメラそれだよね。<笑>どうなってんだ。いえ。 やっぱりやらってさあ逃げるなおやさんえそうだ一緒にアインのおやさんのところへ出前に行かねえか特等席で見物と行こうじゃねえか 無事で何よりじゃ何やってんだ、モモちゃん早くわしの UFO で逃げるんじゃん何言っとるんじゃえ何、うん、ジェッター星はぶつからんよええ。あの星で、わしの孫たちが頑張っとるんじゃからのモモちゃん…おばあさん…わしだけじゃないえほら 周りの人たちもみんな自分たちの仲間を信じとる。誰もここから離れんよ。んうん、バグラ。わしもここにいる。わしもここにいさせてほしい。いいなももちゃん、はあ。なんでわしの周りにはこんなのしか集まらんのじゃ。 こんなので悪かったなバグラ様おお俺たちは今、愛のおやさんのところへ出前を…バグちゃん大丈夫かア<笑> ー, ー君心配かけてしまったなんのなんの持つべきものは親しきと思って<笑>あどうしたアー君どうしたじゃないなんてバグちゃんの隣にモモちゃんがおるんじゃん <笑>どうだうらやましいだろうましいときかっぱなへお前らが助けるんじゃなかったん<笑>助けたのは無情お前じゃないその仕掛けを救ったのはわしやくそー絶対災害ボンマーにくっついたらそっちにっ…ああならうちに早く決着つけろよはい 大丈夫じゃあシュリケンボムホンシュート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 サーティに料理してもらいたいらしいなシロボ逃げるんだバーニングファイヤーボンムシロボンボンバーシュート何<音> せめて形だけでもマイティに近づくあのさ何を僕わ分かったんだ今まではただ兄ちゃんみたいになりたいって思ってただけなんだってボンバーマン好きなんだどうしよう あれがないシロボムが撃てないよがてそれはワシらも同じじゃ。ワシらはみんな何かを背負っとる。 シロボン一人じゃなか<笑>ゼロは死に場所を探しているマイティがお前を救ったように今度はお前がゼロを救う番だ<笑>ダイモンさん<笑>シロボン君焦ったらダメですボムの力はボムにあらず心にありです<笑> イティーが言ってたろお兄ちゃんはシロボンが大好きだって分かったよ兄ちゃん親分さんさんじゃシロボンこれが終わったらまたみんなでモムスターを探しに行こうねえ 何をぐだぐだ話しているのだ<音声>クソガキだ<音声>シロボ大丈夫おシロボシロボン大丈夫そう大丈夫なんだ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 ふっふーな何<笑>、うん、ですかこれは。 <笑><イー><笑>マックスそこを解けそうだイカレイカってあのボムを俺に放つのだそして俺がそれを破る宇宙で一番強いのはこの俺だ僕が投げられないと思っているんだろう、うん 光が強ければ強いほど暗い影も闇に包まれていく君は君が持っている闇の方が暗いと思っているようだがそれは違うふん、<笑>俺に説教しようというのかマックス忘れてもらっては困るマイティを殺したのはこの僕だそれがどうしたファイヤーボル、うん、僕が全ての元凶だどんな卑怯な方法を使っても がすべての型をつけるだがそれを待っていたぞ MA0 ハイパープラズマボムボンバーッシューターボンバーッシュータ ー, ー, ー, トー何<笑> ななぜだなぜだこの俺が、うん、ファハハハハハ どんな卑怯な技でも使うのではなかったのか。ボンー、うん、シュートークソさっきから爆発が何回もえ俺も行ってくるマティムジョんだおやつさんもうマニアは。何だと しかもワープ装置を敵の基地がまたもや爆発しました。どうした？う目稼働やったのか？こらバカら！<笑>人の不幸を喜ぶんじゃない！でもモモちゃん、あいつがすべて。うるさいだまで。黙れ<笑>誰が悪いんでもない。じゃが。 誰もも責任がなないいわけでもないマイティのことをわかってやれなかったわしの責任お前とワインのいかいの責任しかも起こってしまったことは二度と元とには戻せないんじゃわしらはあと少しで死ぬからいいでもこの子たちはどうするわしらは自分たちのやったことをこの子たちに押しつけて死ぬしかないんじゃぞ は<笑>ぁ泥棒は泥棒らしく人のもんかっぱらってりゃいいんだよほらミスティのバッジだよあっよかった無事でさあ一緒に帰ろうおあミスティ 練習しないとボクもで<笑><私も><笑><笑> そういや、なんであいつにペンダントあげちゃったんだっけ<笑>つまんみんなわしのすいて、本当に申し訳ない何言ってんだおっさんええ、さあ、早く帰れるようにシロボンたちを応援しようぜがんばれシロボン の方が一枚上手だったようだ、うん、<笑>爆発する寸前マックスは自分のデータを全て僕に転送したシロボン僕はもうすぐマックスに乗っ取られる う, ん<笑>う 今すぐこの体を破壊するんだえシロボはマイティじゃない僕がマイティを殺しただから気にするんじゃない違うよゼロさんゼロさんは言ったよ兄ちゃんはそんなことしたって喜ばないって本当は自分ですべての型をつけたかったつけなきゃならなかったそう僕は最後まで何もできないのか ごめんシロボンなんで死んじゃった でも僕は…大丈夫なんだお兄ちゃんはそう言ったんだだから全部大丈夫なんだシルヴ僕は…僕は許してくれるのかい許さない許さないよでも兄ちゃんはそう言ったんだみんな僕を助けてくれたんだだから僕もゼロさんを助けるんだそれは… シロバンッジをつけてシロボンあっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 残念だがこんな体ではまともに戦えないここを脱出するまでこいつを盾にさせてもらうゼロさん俺は MA0 ではない俺の名はマックスさあそこをどけこそう早くしろシャ大丈夫だよ、シロボン君はもう 答えを知っているだ貴様 くそ<笑><笑><笑><笑> あまりついに自らを犠牲にしてしまったメカードでもまだジェッター戦は止まらないのさあ次回はシロボン今までいろいろあったけどこれからもよろしくね喧嘩もいっぱいすると思うけどずっとずっと仲良しでいようねだから絶対にジェッター戦は守らなくちゃね次回最終話